はい、次行きます、えー。じゃあ、えっと、40以上、手上げてください。40以上<咳>。オンラインも40以上。いますか、40以上。ちょっと名前メモしてください。40以上、手上げましょう。以上はいらっしゃらないですね。はい、戻しましょう。30以上。30以上。お名前メモしていただけますか。30以上の方、大きく手上げてくださいね。30以上ですよ、売り上げ。 オンラインの方、はい、戻します。じゃあ20、20条20以上。はい、はい、はい。あの、ごめんなさい。チラシメモしてもらっていいですか。20条の方。20条もう一回やてあげてください。20条。はい。20条。メモ、メモ。オンラインの方も名前メモしておいてください。はい。<咳>はい、次、あの10条。10万以上。10万以上。10万以上、ってあげてください。 10万以上手を挙げてもらっていいですかはいはいはい。オンラインもちょっとメモしてくださいね。カズネス大丈夫ですか ?10 万以上。メモ大丈夫ですかねあすいません。ちょっと間に合ってないです。お待ちください。いやい次、えっと、10以下。OK。10位か。十位以下手を挙げる。しっかり手を挙げる。しっかり手を挙げる。10以下。しっかり手を挙げる。 はい、はい。いいですかじゃあゼロゼロ売上ゼロを手を挙げるしっかりと。ゼロも手を挙げてください。売りがゼロやった人手を挙げてください。 大丈夫ですか売上ゼロの人ってオンラインやってあげてくださいしっかり自己申告してくださいよこ言ってもらえないと私たちも助けようがないのでしっかり言うようにはいいいですかはいいいですか売上ゼロ以上の方ゼロの人ですね ちょっとメモできるのを待ちます。 はい、じゃあいきますね。あの、売り上げ50以下の人、よく聞いていただきたいんですけど、もう一回じゃあ50以下全部手を挙げてもらっていいですか、50以下もう申告、申告、恥ずかしくない、手を挙げる、<笑>しっかり手を挙げる、オーケーじゃあ大事な話してますね、聞いてもらっていいですか、50以下のこと、あのー、はっきり言っときますね、病院に戻ったらあかんで、50以上の人、大丈夫ですか、サラリーマン戻ったらあかんで。 はっきり言っとくわ。あのー、もったいないよ、マジで。これ何しにここに来たいって話ですけど、もう私は最初から全員本会業で自費でバリバリ売っていただきたいって気持ちを持って、やっぱり塾に入ってもらってるわけなんですね。なんですけれども、皆さんが一番大事なこと何なのかって言ったら、あの我慢、売り上げ出ないこと我慢すんねん。 で、恥ずかしいね、侮辱されること我慢して、家族に非難されること我慢して、お金がないこと我慢してください、今は。で、そして腹に決めといてくださいね。絶対にサラリーマンには戻らんことですね。いいですか ここがもし起業家を養成する場所じゃなかったら、まあまあまあ家族を安定させるためにうんぬんかんぬってことをまあ言ってもいいかもしれないんですけれども、私がやっぱり育てたいのは、やっぱり地域の医療を担うような人材なんですよね。で、これもね、医療機関で今のところできません。どんなにいい治療をやったって、ね、持ってたとしても、ね、私のところは、私はイチローやってて患者さん少ないといいんですいや、寒いからそんな。まず、売れ思いっきり。思いっきりまず いい治療とかももう一回言いますね。知られなければ意味がないんですね。ないのと一緒みんな今。私も含め全員まだないのと一緒なんですよ。もっとこうやったら患者さん痛みとかトレンドルになったことみんなめっちゃ知ってるでしょうちのコンテンツでそれ教えてますよね。けどやっぱり一番最初にまずは患者さんに試してもらうことなんですね。で自分の信念と思いをぶつけることなんですよ。世の中に。 50以上言ってへんやつはそれが足らん言い訳はしないことなんですよもうしょうがないんですよもういろんなものは今までの自分の人生の積み重ねでね子供がいてお金がなくてね親が厳しくて借金があってしょうがないでもはっきり言っときますねここしかないでみんなこのタイミングでそれ全部覆せるかどうかでほんまに 私、何人も逆転していた人を見ましたよ。やりきって、我慢して、耐えて、お金がなくて、辛くて、体もボロボロで、周りにね、罵倒されて、悔しいんですよ。で自信もないし、実績もないし、お金もないから、もう辛くて、辛くてね、あもうこれ、私、人生どうなるんかなって思うことなんですけれども、いやいや、大丈夫じゃないですか。我々いるじゃないですか。で、一個みんなね、50以下の人、ちょっと今思っていてほしいんですけど、 みんなでいろんな辛いことあると思うけど、多分私よりマシだと思うよ。<笑>あの、私、むちゃくちゃ非難されて、もう存在自体を理学療法士協会から抹消されかけた男ですからね。もしかしたら裁判所呼ばれるのかなみたいな感じぐらいまで、ハラハラしてたよね。むっちゃ嫌がらせの電話を超大御所が私に電話をかけてくるんですね。ずっともう嫌がらせされる大学の教授も。で、仲間からもあいつはクズだクズだ言われて。 友達ゼロ。混じりたいやつ。ビッグマウス。若いお兄ちゃんが気狂った。あいつは理学療法士業界の歴史を潰した。全員に言われました。この近くの人たちに、ここ京都。むっちゃ言われましたね。けどね、一個だけ腹にくぐってることがあって。しゃあ、じゃあ隣で嫌がらせしたろうってことですね。京都の人らが私のことを。 排他的な扱いをするわけなんです。けれども、私は絶対に京都で成功しようと思いましたね。京都のこの場所で自分の院を成功させて、京都にいる患者を俺の方が医療機関におる奴らよりも先に治してやろうと思ってました。本当それだけで、ここに立っている所在でます。ですから本当にね、何もなくて、もうね、しんどいんですよ。普通にあるかもしれない。お金もないし。 誰も味方がいないし。今日みんな間違えちゃダメなことがあるんですけれども、もうこれもね、根性断しは思ってもらっていいですか我慢比べ。絶対負けたらあかんねん、ここで。でね、もうこういうね、私はだからきっかけ作りだと思ってて、この半年間って本当に人生変わるきっかけ作りで、もう抜けたらよう面倒見れんのですわ。会えへんし、塾にも来ないから、引き上げられない。だからやっぱりね、 何かの思いを持って、やっぱ我々のこの塾に来てくださってるわけなのであれば、そのやっぱり思いをね、やりきってもらいたいんですよね。で、やっぱ私はやっぱそれをしっかり、あの、サポートする仕組みを、やっぱりこのコンサルティング塾を作りたいんですよ。私は戦闘行く人をガチガチガチガチケッツ引っ張らていきますけれども、でも悩みを聞いてくれるコンサルスタッフがむちゃくちゃ多いんですよ。 素晴らしい観点で悩みをヒアリングしてくれる人がいるから、皆さんがやることはもっと耐えることをですね、そういう人たちに話を聞く。悩み全部言う。借金してる人でいいから。あの借金してる人とかも何人も見てきたりとかね。でもそこから V 字で上がっていく人も何人で見てきたんですよ。だから今必要なことは、もうこの悩みを全部我々にぶちまけてもらうことです、今日。恥ずかしがらない。 都市がどうとかね、売り上げがどうとか、もうね、私たちもそのことどうでもいいんですよ。やっぱりせっかくなんかの思いを持ってね、この藤井塾という名のもとに入ってくださった皆さんに、やっぱね、変わるきっかけ作ってもらいたいんですよ。人生を。で、ここでやめると、まだ勝ち組入れへんから、治療院系とか、理学療法士とかね、柔道整復師抜け出して、自分の足で立ったことにまだならんのよ。売りが立っとらんから。 だから一番大事なことは何なのかってっ、あの、我々に悩みを言ってもらいたい。それのために私たちは、ここに今日も来てるわけなんです。時間をブロックして来てるわけですし、いろんな悩みが言ってもらった方が、私たちがどうやったら手を差し伸べるのかもわかるわけですで。皆さんが思ってるよりも、私たちは皆さんがすぐ回答できること、むっちゃ多いですよ。だから勇気を出して言ってもらいたいし、恥ずかしいことじゃない。恥ずかしいことは何なのかって言ったら、 乗乗りかけた船に乗らんことや自分の志を潰す方が一番恥ずかしいズタボロになりながらでも何か一個の思いを実現させようと思ってやってるやつはかっこいいよ。毎回思うんですよね。私でも経営してまだ猫たちいますけれどもここの塾の人ら来ると思うこと何なのかって言ったら「私も元気になるんですね。やっとんな」と。もう一番好きなんはもうねボロボロの顔を見るの大好き。 めっちゃやってんなみたいなポスティングまだいってるうわー俺今できるかなみたいな言われてゃわれはやりますよ今でも競争しますよそのそこポスティング<笑><笑><笑>あのほどほどにしていただければと思うんですけれども<笑>、あのー、そうなんですよだから、あのー、やっぱりね起業家とか事業家って何なのかって言ったらもうね思いなんですよはっきり言いますね でその自分の思いとか信念をなんとか形にしていくためのものが治療院刑なんですね、皆さん。これはでも、やっぱりお商売の法則とかね、資金力というものがものを言うんですよ。お金なかったら家賃も払えないし、お金なかったら家族に反対されるんです。でお金なかったら信頼してもらえないんです、会社として。 だから、やっぱお金があるかどうかっていうのは非常に大きなですね、社会的なファクターを占めているっていう、そういうふうな事実がある。そして私は、私が嫌いなのは、いい治療をやってる先生は、絶対にマーケティング勉強してほしいんですね。本当に。そうじゃないと、ね、全く意味のないホットパックをまださせていいのかってことなんですよ。社会機に原因がある人に対して、腰温めるだけで痛い場所もむだけの治療を許せるのかどうかなんですよ。 私はそれが嫌いだったんですよ。じゃあどうするのかって言ったら、あの外出て勝負かけようと思ったんですね。自分の治療でどんだけ腰痛の患者が良くなるのかってことを、この地域に知らしめるということをやりたかった。でそのためには、金がいった。しょうがない、これ。金の亡者と言われようが何であろうが、最初は金を作ることがやっぱり自分の志を維持するために必要なんだなと。 これに気づいたわけなんですね。けど医療の世界では残念ながら、お金をね、稼ごうとは悪だと言われてるわけです。じゃあ、病院の中で、今の保険診療の中で、自分たちの志をなせる仕組みがあるのかというと、残念ながら私が見た感じじゃなかった。だから自分で作ることにしたんですね。そうなんです。で、皆さんも、今日この現在、ね、今日塾休んでる人もいるかもしれないですけど、 今ここの売り上げ出てない人たち、1個でも私の今喋ったことに、思い当てる節があるのであれば、絶対に我慢しろ、まだ。やめたらあかん、ここで。続けんねん、経営を。経営者になりきる、今出ようとしてるところなのね。もううまくいってる方は、もう体半分以上も出てるのよ。もうちょっとの1個のきっかけと勇気なのよ。あと、我慢することなのよ。言われるから、今から、もっと。ね、もう反対だよ、やめとか。 これで家族困らせんといてとかお前は恥ずかしくないんかとか言われるわけなんですよ我慢してくださいそして売り作る売り上げ作ってくださいそうすると分かることがいっぱいありますあなるほどな売り上げ作ることによってこんなに安心させられる人がいるんだということが分かるんですね私思ったことは何なのかというと両親です一番最初言われたこと10年経たへんのに 何を独立会議はお前はっていうのでしばかれそうになりましたね親父に母にあんたなんか親でも子でもないわとそんな話もされました最後の電話をポスティングいってる時の休憩時間でローソンで撮ったの今でも覚えてます見学行けますかそこ皆さん今日絶縁宣言のローソンそこですよ近くや近く見学行けますかせっかく 京都来たんだだから<笑>人差とか上げなりくださいよ本当に<笑>覚えてるんです覚えてるんですけれどもそこから23ヶ月思いっきり頑張って父と母を京都に呼びました飯をおって売り上げとりあえず先月100ぐらい出たんやって言った瞬間コロッと態度が変わってまあまあお前やろうと思っとったみたいなおおみたいな。 そこからやっぱ家族の関係がより滑らかになったとこういう記憶をしてる限りです。そうなんです。だから別にお金があるかないかに執着はしなくていいけど、けどお金があることによっていろいろなものが滑らかに動き出すということを何度も経験してたわけなんです。そしていろんなものを守れる。そして自分のなりたい形を実現するために投資をすることができる。資金力がある。 昔の PT なら月20万の中からどうやって節約しようかやったけど、次はこの20万を使って、どうやって400万作るとか、そういう考え方が変わるわけ。大きなものを動かせるチャンスを我々は持ってるわけなんですね。いいですか、だから皆さん。絶対に諦めないでほしい。そして我慢してほしい。辛いのは分かってる。今が一番人生で辛いと思って、最後の踏ん張りやと思ってやりきってくれ。五十万買ったわ。ここを乗り切ってほしい。ここをやりきってほしい。しんどいのは分かってます。なんですか いいですか皆さんには仲間がいます。今日もこのコロナの大不況の中で、一本自分の旗を立ててやろうとチャレンジする、そんな素晴らしい仲間が隣にいるじゃないですか。そういう人たち、もう出会えないですよ。もう出会えない。本当に私も思うけど、もう出会えないと思う、本当に。大事にしてほしい。縁を繋いでほしいし、そして何より、我慢や、みんな。 悔しいの上がる、売り上げではなくて、けどここで我慢して、絶対についていくんだということですね。これ、原に決めてほしい、今日う。原に決める。やるんだと。ぶれてったけど、今日やるんだと。この藤井の話を聞いて、何か一個でもピンときたのであれば、諦めんなと。これをやり切ってほしいなと思ってるわけなんですね。はい、というわけで、皆さん、いいですか 塾6回目ととかかどうかそんななことは関係な い, んです、ね、いつも大事なことは自分の問題点を客観的に把握することです。それを毎回塾で分かる。そしてその問題点を着実に行動することによってクリアすることなんです。気づけばそれが大きな成果に、数字で出てきます。これが経営なんです。ですから皆さん、今日もですね、ぜひ大いに学んでいただいて、エキサイティングして、ね、エネルギーを充電してほしい。 自分に勝つを入れてほしい、甘かった自分は、昨日までで今日もう一回ここでセットし直してやるんだと、もう一回走ろうと、もう一回ここで駆け上がるんだと、そんな一日にしていただければなと思っています。では、私の話は以上になります。ありがとうございました